産業革命による時代の変化は人々の価値観をも大きく変化させたそれは精神文化の衰退を意味していた1783年ラキ火山の噴火によりヨーロッパ全土が暗闇に覆われていたその時闇に紛れるかのようにイギリスの一部の都市で 大量の悪魔が溢れ出したのであるそれは止める者の心変わりにより既得権益を失うことを恐れた錬金術師たちによる暴走だった彼らは自らの秘術で作り出した悪魔の力と同調する結晶を移植した人間シャード・リンカーを生贄としてこの世に大量の悪魔を召喚させた 人々を巻き添えにしたその動乱は教会の力によって鎮められたが支払った代償はあまりにも大きすぎた一方全て死んだと思われていたシャードリンカーであった悪魔召喚の儀式の中で唯一奇跡的に生き残った青年ジーベル儀式の直前に謎の眠りに陥っ 儀式を免れた少女ミリアこの2名だけが過うじて悲劇を逃れていたのであったそれから10年の月日が流れ人々が全てを忘れ去った頃また再び悪魔が城と共に現れる時を同じくして 眠りから目覚めたミリアその血塗られた儀式がジーベルの仕業と知った彼女は錬金術師ヨハネスと共にその呪われた城へと赴運命を乗せた船はその時をただ待つのみであった。 ね、えヨハネス本当にジーベルが悪魔をそれは間違いないミリアムやっぱり信じられないだって私が今生きているのは君の信じたい気持ちもわかるだけど確かな情報なんだそして10年前の事件彼を変えるには十分本当にすまない僕の仲間たちが君たちにしたこと許されるあなたが謝る必要はないわヨハネスはいつだけど そんな昔のことより今や本当にジーベルの仕業なら私が止めなくちゃいけない本来なら親友だった僕がシャードの実験のためにたくさん戦闘訓練も積んでるしところでどうして私は10年も眠っていたのそれが僕にもわかっているのは時間を止めるような特別な術式の魔法それと力の減衰を観測することでちょうどそう そろそろ目的地に着きそうだそこの箱に必要な装備を入れておいたまずはそれを取っえっ トビできたようだねここは私に任せ今のはシャ 久しぶりの感覚だけど君の体に埋め込むその力はでも確かにそうだけど外部からシャードをだとしても今のはそれに自分の体のことは自分が一番く。それにピンチの時はいつもヨハネスが助けてくれるじゃない都合のいい頼り方だでもただ無理だあこんなところにも悪魔が 城からの悪魔いい準備運動ね これは魔力に反応する魔道具ね。 you you <laughs> どんどん